はい。皆さん、こんにちは。はい。えー、ね。はい。N4 の練習問題。はい。えー、文法27番です。はい。えー、1番。えー、先生に掃除をさせられて家に帰るのが遅くなりました。はい。1番ですね。はい。えー、これは、ね。えー、掃除をさせられて、ね。えー、私役受け身というものですね。えー、えー、ね。私は、 したくありません。ね。掃除をしたくありません。ね。えー、でも、先生が掃除をしなさい。と言いますね。それで、私は掃除をしたくないけど、します。その時に、私役受け身を使います。ね。えー、掃除をさせられました。ね。掃除をさせられました。ね。掃除をするのは私です。先生が私にさせました。その時に使います。ね。それとか、例えば、ね。えー、私はお酒飲みたくないです。 でも、先輩が、お酒飲みなさいと言った。そしたら、ね、お酒を飲まされました。ね、そのように使います。ね、えー、あとは 何, 何かなえー、例えば先生がね、宿題をひいっぱい宿題を出しました。私はしたくありません。ね、えー、そしたら、でも私宿題しました。そしたら宿題をさせられました。ね、このように使います。ね、はい。 えー、2番。はい。えー、はい。カッコに入る正しいこと言葉を、はい。選びなさい。ですね。選びなさい。ね。えぇ、ー、これは、マス形ですね。えぇ、ー、マス形プラス、あれ、形が、漢字が、これか。はい。マス形プラス、えぇ、ー、なさいですね。これはマス形ですねマス形プラスあれ形が漢字がこれかはいマス形プラスなさいですね命令ですね。えー これ、選ぶですよね。選ぶだから選びなさい。ね。選んでくださいよりも強い言い方ですよね。例えば、ね。お母さんが朝、ね。早く起きなさいと言いますよね。早く起きなさい。とか。ね。えー、えー、そうですよね。皆さんのお母さん、早く起きなさい。あとは何かな。うん。えー、勉強しなさい。とかね。はい。 これ、マスケプラス、なさいが、なさいですね。はい。はい、3番。えー、こんなもん、もの、こんなもの、アメリカなら、えー、はい、どこでも売っているよ。ね。はい、1番ですね。どこでも、ね。えー、えー、ね。例えば何か、とっても珍しい。日本では、わかんない。これは、まあ、これはどこでもある。例えば、これが、日本では、ね。 特別な店でしか買えません、ね。でも、これはアメリカには、どこでも、ね、私の家の近くの店でもあるし、ね、どんな店でも売っています、ね。どこでも、ね、ここでも売ってる、あそこでも売ってる、ね、全部で売っています。どこでも売っています、ね。はい。まあ、あと他にね、えー、どこでもとかね、えー、いつでも、ね、いつでも電話してください。ね、いつでも電話してください。 今日でもいいです。明日でもいいです。何時でもいいです。朝でもいいです。夜でもいいです。ね。いつでも電話してください。ね。あと、えー、何でも。ね。例えば、一緒に、えー、カフェに行きました。ね。えー、佐久間さん、何飲みますかうん。たら私が、あ、何でもいいですよ。何でもいいですよ。ね。はい。コーヒーも OK。コーヒーもいいです。うん。あと何だろう。 ね、あの、紅茶。紅茶でもいいです。お茶でもいいです。ね、えー、コーラでもいいです。何でも OK ですね。はい。この時に使います。はい。じゃあ次、4番行きましょう。はい。えー、空気が悪いので、えー、窓を、えー、なんだ、閉めないでください。ね。はい。2番ですね。はい。 えー、空気が悪い。ね。なんか、ね、嫌な匂いがしたり、ね。なんか、ね。わかりませんけど、空気が悪いです。うん。えー、だ窓を閉めたら、ね。もっと、ね。良くないですよね。もっと外の空気を中に入れたいです。ね。えー、だから、何々ないでですね。内径プラスでね、ね、えー。何々ないでください。ね。うん。内径 プラス、ね、で、ください。ね、えー、そうですね。例えば、今日は、ね、忙しいですから、ね、電話しないでください。とかね、えー、電話しないでください。えー、とか、あと、あ、よくテキストにあるのは、ね、風邪をひいてるときに、ね、えー、なんだろう、うん 無理をしないでください。とかね、えー。お酒を飲まないでください、ね。お風呂に、お風呂に入らないでください。とかね、えー。この時によくテキストには出てきますよね。だから閉めるですからね。窓を閉める。開けるの反対ですね。はい。えー、じゃあ最後5番。はい。カレーライスを作っている匂いがします。はい、えー。これはね、1番ですね。はい。 カレーライスを匂 っ, っ, っている匂い、ね。何々がするということですよね。はい、何々がする、うん。何か感じることは、ね、これで言います。あれないかな、うんはい、何々がする。例えば、ね、あ何か匂いがします。この時も使うし、あとはあ何か音がします。ね、隣の部屋から 部屋で何か音がします。変な音がします。これは音が聞こえます。ということですね。音が聞こえます。あとは何だろうな。何か食べたときに、ね、これは、ね、えー、変な味がします。ね。あ、ちょっと見えない。これね。変な味がしますね。味ですね。味も、ね、口、下で。 ね、感じることですよね。この時、何々がする。ね、匂いがする、音がする、ね、えー、味がするとかね、えー。このようなことをよく使います。はい。では、よろしいでしょうか。はい。じゃあ、皆さん、今日もお疲れ様でした。